うちうんうない、ええ、はい、ちょうれはい、おはようございますおはようございますはい、どうも、副社長のルカニート。あ、副社長のマッツのほんのですえ、なに、うん、ということは、えー、サイコパス診断サイコ診断さあ、人それぞれ違うのでやっていきましょう<笑>うわーコラーなんだけど無理え、怖い心理テストサイコパス診断十四え まあ、こんなふうにいろいろ書いてあるのね。D、ヘアとかいろいろ。わかんない、怖い。怖いね、私。<笑>えっと、社長の場合は、ちょっと他の心理テストもやってもらっても、スタボロですだけど。<笑><笑>マジか。では1、1 <笑>番、はい。あなたは突然激しい頭痛に追われました。そこへ一人の彼女が、頭痛に追女性がやってきました。<笑>うん、あなたのことを心配して、あなたのことを 心配してくれないようですその時あなたはその女性を殺しましたなぜ殺したんでしょうかさあ考えてくださいえうざいからじゃないのいや心配してくれるのはありがたいし私は殺さへんけど殺したんでしょうん手は打たかったからじゃねえっと所長編は ABC か12344に載りかったっけど今回は考えへんです、うん、いや私はうざいいうざい答えい一般の人 女性のことがうざかったから、あまりずつしたから、最後こそ、悲君を聞けば痛みがやるって思ったから、そんなの怖すぎやん、すてきるかすぎてた、私、とんな人間じゃないの。あれ、おかしいな。2 <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>本目、うーん、あなたを、ちあなたは知識知人を殺してしまいました。 あなたは下処理して後を捨てるだけとなりました一人でも捨てることができるんですが知人に泣きつき一緒に捨ててもらうことになりましたそれはなぜでしょうええっとな実は一問目は犯人が自分だって分かりにくくしたかった書かれてるん まあ推理で推理だからね自分がサイズパスかもしれないし、ね、一般かもしれない人しかねでもなんかねそうだねそんな感じだと思うか正直私だって分かるわけじゃん一人で推理したらまあねっていうでも抱きついたわけじゃ、うんそれって多分だけど共犯者を作って、うん、共犯者が捕まるようにサイズしたんじゃないの、うんうん、っていう考え私はなるほどじゃあこれねいやいやいやいやいややい いやなるほどホこトに一般のことは一人に処理をしたく秘密を共有することで仲良くできそして次のターゲットできるそんなに考えるってないた多分お前この辺だろ仲良くなれる人仲良くなれはしないと秘密を隠すってこの辺でったねそうだそこだねえっ、ー、足サイタスの回解凍サイタス さあ、次が楽しいですね怖な怖くないよ何言ったよ の, てんのあ？あなたは罪を犯し警察に捕まってしまったあなたは警察に質問すべて素直に答えましたもう珍しい私全員だろ、ね、<笑>警察が死なないことまですべて話しました話せば罪が重くなるはずなのになぜすべて話したんでしょうか話したら軽くなると思ったからですえでも話せば罪が重くなるはずなのによ そうだよだけよくあるじゃんあの実は勘違いでやっちゃったみたいなああはいはいはい手振るみたいなはいはいそういう感じじゃないから勘違い で,、うん、でポロポロ食べてしまったみたいなうんうんいや実はサイコパスの回答も言っていいうん多分それさ自慢話じゃないあーじゃあどういうことどっちどっちにするどっちにする私は私は決まってんじゃん<笑> すごいでしょう、だって答えるわけにいった勘違い勘違い勘違いパンの答えどううのえー、全部話だけになりた か, か, か言った警察どこまで絡んでいるのかがわからなかった、うん、っかさ自分のやってきたことのすごさを分からせるためほら言ったじゃんほ当だほらったじゃんサイコパスで知ってんなだからサイコパスじゃな い, いところで言ったこサイコパスっていうつなぎにならへんから<笑>あれ違うの<笑> 次よわし普通の人間だから<笑>じゃ あ, あなたは殺人の罪で救出するっ<笑>て<笑>言ってしまいましたがやっと出張できるようになりました、えー、あなたは新しい家を見つけ新しい職をつきましたお安泰だね、うん、最後にえ家の床を黒く塗りましたがそれはなぜ で, でしょうかえゆめちゃん普通に部屋のめちゃんじゃないそれに普通に黒が好きだからとか おそういうことやんけそんな好きやないけど。うん。それでオッケー一般の人は黒が好きだから。うん、あー。そういう意イメチェンとかや血が滲んでいるの分かりにくすだ好きいても怖い<笑>なんだサイコパスじゃないだから。すげえよ。案外社長はサイコパスだったりしたうんでででじゃあで。一般じゃなくね一般じゃなく ね, <笑>なくね<笑>あなたはもうすぐ初見になる取材人です。<笑>早くね秘書。<笑>以上 あなたは刑務所の中で定期的に 人, 人殺しをしました、うん、あなたはなぜでしょうかそれはなぜでしょうかやめやめられない止まらないかっぱえリスじゃねえじゃ普通になんか現実逃避としてやめられない止まらない状態だったのです<笑>それ答え答えっていうのさ殺しが趣味だったからまあそれはもう怖い、ね、そうです人を殺せば裁判にならな い,、うんうんならない さそのわるまでやるうんあのー、社長ももう一つやったあいつも あ、だから長かったのそ う, そうそうそう。そうなんかね、結構、実はこれ一人一人やらされてるんですけどそう、結構長かってちょっと、1時間くらいかかったんじゃない結構長かった。はい。じゃあ、これやってみましょうか。これ、心理テスト心理テストだよ。心理テストかよえんだよ、うちこれ。仕事終わりに家に帰ると、猫がいなくなってしまいました。さて、いなくなった原因は次の人どれですか ?A、B、C、D。え、窓から出してきた。<笑> ここちゃんいいね猫ちゃん可愛いこの心理テスト分 か, かるあなたのサイコパストですえー、奥底に眠っている猫は自分の中のゾウや人の生き物え乾、ー、いた猫が、えー、飼えなかった原因自分の痛 い, い憎しみの向き、えー、やすさの方向を向いていますってなるほどね。う一般タイプですねはい あなたはいい悪いで、でも考え方いっぱいな考え。あのね社長と変わんね。<笑>あいつは、うん、だって猫って大体窓から逃げるんだか 社, 社長と変わんない。あの、外に出さないように徹底的にしてるから。社長と変わんない。何エセを口説き落とすことをゲームのように楽しんできた、またはエセ行為の<笑>経験に な, いな ね, えねえよ。い, いえ。 いいえだわ、いいえ。はい、まず私、知り合った。そんなことできるかプ レ, ゼンプレゼンや議論の場ではええ、でも多分普、うん、普通。はい、意見は堂々と言えるけど、人のことをバカだ、能力が低い、などと、など自分より下に感じることが多くはない。はい、い, いえ、どっちじゃいいえ、いいえ、いいえ、お ば, かおばかくていいえだわ。 他人を騙して嘘をつくることに対してぶっちゃけと思っている罪悪感罪悪感しかない恋人やパートナーにひどいことを言って傷つけたり暴言を振る舞ったりことがあるない私まず恋人ないからいいええー、相手のため相手のために尽くしたり犠牲になることについてどう思う別にいいんじゃないでもどうだろう むしろ尽くしたいも な, ないし、絶対に嫌だでもないから、メリットがあるなら別にいいんじゃないの、ねうん、他人に反 対, 反対意見を言われたり、悪質なこと取られたらえーえー、でも、カットなりやすい、さすがに、うんうんえー。でも、反対意見はそうでもないけど、だい悪意がある行動はちょっとカットなりやすいかと、うん。子供はほら万引きなのよくした。いの人の質問はいい子ちゃんだよ。 動 物, 動物や赤ちゃんなのを見ると可愛いなこれがまた映画癒しいよ泣けると、高評価の映画を見ると号泣号泣る何言ってね、あの、前過去の話しますけど、うん、私昔中学の頃、オレンジって映画に行った時に、うん、友達のときに泣い ね、ダニオンコントロールして自分の思う通りに動かすのは得意だ何っ自分の手紙に教えなかったこっちこ<笑>っちこっちこっちこっちこっちこっちこっちだ か, らカモだからね。 気づいないか日頃の行い十分気をつけてくださいあなたは思い出にちゃんとかけるこ行動をすることがあるかもしれませんがサイコパスである可能性はそれほど、うん、なくありません単 に,、うん、単, に単に単にタンだったり、うん、わがまなどがあるかもしれませんしかしサイコパスであろうと、うん、なかろうと他人を気つけたり不幸にすることは、えーうん、決していいことはありませんとに。 気をついたら嫌われていた大切な人に、うんらまあ、なわれたのよう日頃の時は十分気をするっ て, るされてでも言っていいですか、うん、私確かに、たぶん若者のものかったんですが、そんなに不足、うん、さで、自、う、覚、んうん、<笑>なすし。<笑> えそうえ、これ当たってる当たってなくない私聞いてるたってるっけあので多分あなたの社長に聞けば分かると思うはいどうぞでうはねっと今回のえっと秘書編はこの辺まで、うんはい、終わりになります結構やったけどどうだったやってみていや全然別に攻撃的っていうかうま、ん、なうさぐさこううんただそうやった 可能性がちょっとだけあるっていうことにっとエッてだった<笑>疑問に<笑>えそう疑問になったあれあれでも私最近やけど YouTube もさ、うんうん、あれあるじゃんあ、はい、であのまあショッタだったりド理だったりがやられてる姿を見るとなんかちょっといいなと思ってスクショしてる<笑><笑>おばっから今日のね会議や限っては今日の会社の時間はこまでになりますでは